ご紹介に預かりました美女訓団ウフフでございます本日2回目の演舞をさせていただきます皆さんこんにちはえー、っウフフメンバーちょっとお昼食べ過ぎたので体が動くかどうか心配なんですけれども<笑>愛嬌があるメンバーなのでそこを皆さんも一緒に楽しんでくださいえー、っとあ、いいの すみませんえっ、ー、とあのー、手拍子お心拍子足拍子一緒になって盛り上がってうふふの舞を楽しんで盛り上げてくださいよろしくお願いいたします子構え お客様にありがとうございました